皆さんこんにちはポジドラ写真家、タイムラプスフォトグラファー映像作家の成沢博之と申します、えー、今日はですね、えー、ここで、えー、タイムラプス撮影をしにやってきました、えー、昨日ですね本当晴れる予定だったんですけども、えー、こう GPV っていうですね、えー、天気予報という雲の動きを予測するサイトがあるんですけどもそこで調べたときに えー、夜5時以降かなは晴れるっていう予報になってて昨日はですね、えー、月が11時ぐらいに沈むっていう感じの予定だったので、まあ、それまで星取れるなと思ってですね、えー、車を走らせて山梨県に行ったんですけども着、えー、いてちょっと、えー、もう一回いろいろ調べてみると、えー、なかなか晴れないなと思ったらですね天気予報が変わっちゃってて。 で、えー、群馬県側が晴れるというような予報だったので、えー、そこから急いで、えー、山梨県から群馬県に移動してきました。で、えー、途中、すごい雪が降ってですね、えー、高速道路も、まあ、ちょっと雪積もったりとかで、今、結構真っ白くなってて雪積もってるのわかると思うんですけど1日でこんだけ積もったんですかね。まあ、すごい 積もってるんですけど、まあ、こんだけ雪積もってるんだったら、あのーまあ、雪景色と星撮りたいなとか思ったりあとですねちょうど群馬県といえば浅間山があるんですけども、えー、太陽が昇ってきてその朝焼けが始まった時に反対側でその、えー、焼ける現象、ですねピンク色になる。 ビーナスベルトっていう、まあ、現象があるんですけどもそのビーナスベルトに浅間山がかかって浅間山がこうピンクに染まるっていうのをですね撮りたいなと思って、えー、どこから撮ったら撮れるかなって調べてですね昨日でそれでここに来ましたここは、えっと、群馬県と長野県の県境のとある展望台見晴らし台なんですけども、えー、ここからですね浅間山はちょうど見えて、えー、なんとか、えー、その場面をゲットすることができました 今一通り撮影を終えて、えーまあ、昼間のタイムラプス雲の動きとかをちょっとずつ撮ってるんですけども今日はですね、まあそんな感じで本当はまあ星の場面もお見せしたかったんですけども、えー、昨日は残念ながら撮れなかったので、えー、この朝焼けのタイムラプスとか、えー、それから私が、まあ、普段どういう風に撮影しているのかっていうのを、ね、まだチャンネル始まったばかりなので、えー、なかなかお伝えできないと思いますから。 えー、そういう撮影の場面ですねをどういうふうにやっているのかっていうのを機材とかちょっとお見せしながら紹介したいと思います。えー、っとこっちの機材なんですけど、これは、えー、すごい高く設置してますけど、上からあおるようにしてこう下からさこう液晶を見てるんですけどね、えー、ニコンさんのこう Z6 っていうカメラとタムロンさんの1530の 2.8 っていうレンズに。 えー、これはカ ニ, さんのカニさんのフィルターでフィルターホルダーですね、えー、タムロン15、3 4の専用のフィルターホルダーがあるので、えー、それをつけて、えー、フィルター2枚重ねにして、今、昼間のタイムラプスを撮っているところです。これ、今、撮っている状態ですね。で、このちょろっと出てるのは、えー、これですね、2個の Z6 っていうのが、USB で、えー、給電ですね、えー、常にこうバッテリー、電気をこう供給しながら撮影する。 っていうことができないので、これあの、改造してくれるところがあって、スカイピクスジャパンとっていうところで販売しているところの、えー、バッテリーシステムを使ってます。まあ、これだとことラジコン用のこういうです、ね、大容量のバッテリーが使えるようになって、えー、長時間持つんですよね。タイムラプスの場合だと、あの自分の場合は特に3時間とか4時間とか取ることがあるので、えー、バッテリーが途中で切れちゃうともうどうしようもないので、まず、えー、自分が自分が 使う機材っていうのはそのバッテリーがですね、えー、長持ちするつまりその外部給電ができるっていうのが大前提になりますで、まあ、三脚はこれはレオフォトさんっていうメーカーの LS365C という三脚とあとこれ結構いい運転なんですよね、えー、G4 っていうです、ね、微動雲台を使ってでちょっとアルカスイスで前後バランス取ってやってますけども あのニコンさんの Z6 っていうのがタイムラプスですごい、えー、最強な機能があって、えー、ホーリーグレールっていうそのデイトゥーナイト、ナイトゥトゥーデイ昼間から夜にかけてのタイムラプスを撮るときにオートで撮れるカメラってあんまないんですけどこれは撮れるんですよねでそれがその星まで行けちゃう昼間から星まで行けちゃうっていう機能があるのでこれを使っているところですねこ、まあ、これは基本的にこうやって、えー、固定撮影用の えー、機材になりますね、えー、こちらが、えー、タイムラプス用のスライダーっていうやつで、えー、今、タイムラプスをちょうど取っているところですね。 えー、スライダーというのはこっちからこう今は順に動いて、えー、ここまで来てるんですけど1枚撮っては動いて1枚撮っては動いて1枚撮っては動いてとい う, です、ねこうえー、写真を撮って止、ま、動いて止まってとっていうシュートムーブシュートという動きなんですけど SMS って言われるんですが、えー、それがついている、えー、スライダーになります、まあ、基本的にはついてるものなんですけどでこれは iFootage というメーカーのシャークスライダーミニっていう えー、ものを使ってますでそこにこう電動モジュールっていうですね、この、えー、電動化する、この SMS をするために使う、えー、ものを取り付けて撮影しているところです。えー、カメラは、えー、フジフィルムの XT2 とフジフィルムの8から16の 2.8、それから、えー、このレンズの専用ホルダーを丸見さんから出して、丸見さんのマグネットの角型フィルターホルダーを付けています。でバンガードさんの自由雲台に えっ、ーまあ、とこれやることによってこう何ですかね、えー、固定撮影だけだとどうしてもちょっとつまらなくなってしまうものがこれレールモーションをつけることによって、えー、動画にその動きを出せるというような感じでですね、えー、使っています、まあ、これは今はこう横に動かしてますけど、まあ、前後に動かしてもいいですし斜めにこう斜めにこう 動かすこともできるっていうような装置機材ですね。はい、必ずこう USB 給電をして電源を切れないようにしています。でこれなんか絡めてるのはこれいろんなところに引っかかるんですね。これまあそのうちまたこの辺は詳しくご説明したいと思うんですけど引っかからないようにこういうふうに、ま、ケーブルをまとめるって言います。はい以上です、えー。とりあえず今日は私が撮影に来た一日を、えー、動画にして。 皆さんにお伝えしましまたえこの展望台ですけども、えー、誰か誰かいるかなとは思ってたんですけど思いの外やっぱ人気スポットだったみたいで朝焼けの時は結構人がわっとしてですね、えー、写真を撮っていくような感じで、えー、タイムラプスやるとちょっとこう人が来てあすいませんねみたいなところが多い場所でした。でもまたちょっと ね、夜もここで撮ってみたいなと思って ま, また来たいと思いますけども別の場所で撮影した、えー、場面とか、えー、機材とかでまた別の、えー、機材使ったりとかもするので、えー、そこはまた皆さんに、えー、こういった動画形式にしてお伝えしたいなと思います、えー、それでは今日はこれで以上になりますが、えー、またこういうですね情報をどんどん発信していきたいと思いますので何か知りたいこととかあったらコメント欄にぜひ あの書いいてください、えー、私それ見てですねちゃんと返信もしますしあの参考にさせていただいて次はこういう話やろうかなっていうふうにしますん で, であの気に入った方はチャンネル登録と、えー、いいねをお願いいたします、えー、それでは今日はここまでにしますさようならバイバイありがとうございましたしたっけねー